京都の平野神社に来ましたこちらの神社は総計794年はじめは 1.5 キロ四方の広さで京都御所と同じくらいの広さだったそうなんですけども現在は東西200メートル前後の広さになっています平野神社といえば桜が有名です桜は現在約60種類400本の桜の木があります そしてここででは約1ヶ月半といいう長い期間で色々な種類の桜ではソメイヨシノという桜が有名ですけれどももっと桜を楽しみたいという人にはもうここは絶対におすすめですそして桜が咲く3月下旬から4月中旬にはこちらでライトアップも行っています毎年4月10日には平野の桜祭り ということで大花祭というお祭りも開催しています。 何かの実がなっていますね平野神社は植物が本当に多いですねそれぞれに植物の名前の名札がついてますので何という名前の花なのかなとこう見ながら歩くのも楽しいです今10月なので花はほとんど咲いていませんでした花を楽しみながら観光したいという方は春に来るのがおすすめですね 平野神社は台風の被害をかなり受けてましてこうやって入り口には写真と募金箱も設置されていますねこれは樹齢500年のクスノキです大きい台風被害の看板も出てますね配電が倒壊したということでここが配電があった場所ですね もうちょうどフェンスで区切られて全く中は見れない中には入れないような状態になってますそしてこのフェンスの周りをぐるっと回って本殿の方に向かいます私も平野神社のホームページを見たんですけれども台風被害直後の写真が掲載されていまして拝殿はもう柱が折れてしまってぺちゃんこになってましたしたくさんの木が倒れている写真もありますこちらが本殿です 恩田は重要文化財に指定されています。 可愛いエトの置物が置いてあります。とこちらは戦艦絹傘。桜の名所なんでお守りやこういった絵馬。あ、可愛 い, いリスのでもやっぱり桜のモチーフが多いですね。 おみくじも桜です参拝された方が書いた絵馬が飾られてましてこちらはおみくじを結ぶところですねこれは末広金という石ですこの石には神様が宿っていると考えられていますこの神社で売っているお守りには磁石が入っているものがありますその磁石が入ったお守りをこの石にピタッとくっつけることでこの石の力を授かることができるそうです あお守り引きつけるんかここ霊霊石の力お持ち帰りくださ い, ださいへえここにじゃあこうペタってあこれねさっきあったねちょっとなんかハートの飾りのやつがあるけど、ね、ちょっとそれを探そうか、うん、さっきね1個あそこ見つけたじゃん この屋根みたいな飾りをなんか逆さまハートみたいなでもなんか写真のやつはね金具金属のやつやったっけそれをちょっと探そうかなハートの形を多分本殿の方かなあこういったこととかないのかな これこここれれののとかなやね。 ね、<笑>あこれか隠れハート隠れミッキー的な隠れミッキーみたいな感じのここでもすごいいっぱいあるね本殿のところにある、ね、いちごさんのシーズン平野神社いかがだったでしょうか平野神社は桜が有名なところで ちょっと10月だったので、桜だったりま他の植物、花々も見ることはできなかったんでですね、今度はぜひ春の暖かい時期に来てみたいなと思います。今回もご覧いただいてありがとうございます。あなたのおすすめのスポットがありましたら、ぜひコメント欄からもよろしくお願いします。ではまた次回お楽しみに。